すごく映ってる。めっちゃ綺麗。どう?。いい感じです。ほら。真ん中。映ってる試みとしては面白いんじゃないかな。カメラ映ってるかしら。しっかり写ってます。これ。外人。あのね。えー、っと、放電モデル。落雷、落雷を。人工に落雷を起こして、それを観察する。非常にこう、なんか。ミニサイズの教材なんだけど。 こんなの作ってみたこれどういうものかっていうとこれも出来上がりなんだけど映ってるこれねああえっ、ー、とえっ、ー、とねアルミホイルがあるよねはいでなんかこういたずら書きしてあるんだけど<笑> <なんか M2> でこれ、うん、<笑>ここの光電管はねちょっと後で説明するけどもこれねいわゆる圧電素子いわゆる電子ライターだよねでこれでいわゆるほらハンマーを叩いてこの中でねまあ 何が入ってるかの説明は今日はここではしないんだけどこういったほら圧電素子が入っててこのままやるとビビってこう感電したりするんだけどこれが入っていてカチャってるとあの火花が散るわけじゃないでガスが出てるときは火がつくんだけどもこの圧電素子を使ってねライターねえっと電極がこう2箇所あってここから引っ張ってくるんだけどこれをね太極下教材にね ここのとこだけちょっと注目してほしいんだけど、ね、えっ、ー、とアルミホイルあるよね、はい、でこっちにもアルミホイルあるよねこの間にこの雷放電が走るっていうそういうあの教材なの ね, ねでこ の, このなんかこういたずらきしてるじゃんこれね一応雷のつもりなの ね,、はい、ね<笑>で鉛筆の芯ってさカーボンだからさ電気通りやすいわけ、はい。 こうやってちょっといたずら書きすると、ここら辺に、このなんか落雷みたいな感じ、ちっちゃなミニ落雷みたいなのが起こるんじゃないかなっていうことでね、ちょっとやってみるね。今これ電気ついてる状態でやるんだけど、これでも多分この距離だったらね、走ると思うんだけど、ちょっとやってみるね。ちょっと見えた今あ、今見えました。カメラに映るかどうかちょっと分かんないので、ね、今これやろうとしてることがこう分かるかなってみ、ね、あ、めっちゃ走ってる。うんね、わざとこうやってさ、コック書いたりすると、 そこにほら今こっちがこいったらこっち電気があのなんか雷が落ちたみたいな感じするよね、うんうん、じゃあねこっち側のライト少し暗くしてくれる、うん、お素直に暗い方に<笑>あれ明るい方に行って電気切っちゃうんじゃないかと思って<笑>少し今ね暗くなってるからちょうどいいかもしれないこれでちょっとかちゃってるねどう映ってるめっちゃ綺麗どういい感じですでほら真ん中映って る, 右右行ってる、うん お、実は今さ、なんかこれ見てて気がついたことない一回一回違うところに走るってわかるっっ今ここなぞったよね。で、はあ、こっち、こっち濃くするよね。こっち走るでしょで、こっち側はちょっと走りたいんで、こっちちょっと電気通りやすくするとほら。言うこと聞くんだよね。えー、ここはどうだ素直だ。ほら。ほいっと。え。だけど、この後ちょっと見てて。まあ、ここ通ってるよね。ほら。あれ一回一回違うところをね、通るんだよね。うん、これ割と、悪いって。 濃さ、そ う,、うんう、それだけでもコントロールできるかっていうと、そうでもないんだよね。ねちょっと空打ちして、失敗するときにあって、たまに感電するのら気をつけてね。で、完に暗くしてみようか。ちょっと、やり方難しいんだよね、これね。こだ。これで映ればいいんだけど。あ映る。どう。走ってるのは見えますね。うん、ちょっとこう見えにくいかな。 やっぱり多分ねこれあの 火, 花火花でね火花放電なんだけど多分これ鉛筆そのものもねやっぱりこう表面がこう酸化してねあ今全体光ったよね多分ねこうカーボンの部分も劣化するんだと思うんだよねうん多分ね、うん、なんかこう板ざらきみたいにしてこうコントロールできるみたいなのが面白いかなと思ってこんなのを作ってみたわけ。 で、ちょっとこっち電気、少し、少しだけかけてくれる、はい、少しだけ。少しだけ、うん。で、今度次なんだけど、これがどうかって話ね。ね。せっかくだからさ、これ、雷神モデルね。ね。俵、うん、屋、宗達だよね、確か、うんねあいい。国宝のね、そう。あの、建仁寺、建仁寺、建仁寺の京都のさ。建仁寺でにあるやつだよね、うん、国宝のね。ね。で、これね、一応なんかビル、ビルディングっていうかさ。 <笑>これドームののももここれれからちょっとビルのつもりねななこれはねううのなんかピ ラ, ミッドピラミッドじゃないよ<笑>タワーだよタワー<笑>電波塔とかさそ、ね、<笑>したらこ う, こうやると電気が通りやすいかなってちょっとやってみてねほら今タワーの先っちょも落ちてるね本当だこうやるとちょっと感電することがあるからあんまりこうおすすめではないんだけどこうやって近づけるとほら、ね、本当だこっちほらなんかビルに。 したよーみたいなそっちに向かっておっしゃってたのねでこれわざとねなんでこれ形変えたかっていうとこうやってほんはねこう正確に同じ高さでやっても条件によっての落ち方が違うっていうことをね示したかったのなんか尖ってる方がやっぱり落ちやすいっていう話もあるしあ、うん、もうちょっとこうこれあくまでもほら京税だからおもちゃだからさそんなに正確なことを期すためにやったわけじゃないんだけどね試みとしては面白いんじゃないかな 少し暗くしてみる。もうちょっと見事になるかもしれない。もうちょっと暗くする。ほら。ね。カメラ映ってるかしら。しっかり映って。ね。ね、こんな感じ。ね、少し明るくしてくれる、はい。もう一回さっきのに戻して。はい。こっち側のさっきのほら、あの蛍光灯なんか光らせるさ、放電管なんだけど。ね。うん あまり、ね、焦るとね感電したりするからねこれで上から撮影しないとちょっと見えないかもしれないじゃあちょっと電気を少し暗くして、はい、光って見えるあ見えます見えますねあよく見えるねそこに影になったる人いるから<笑>ちょうどいい感じ<笑>そうよくほら蛍光灯つけるときにさ紫色 の, のがほら放電するしてからほら蛍光灯光るじゃない あ, あー 最, 初に最近の蛍光灯は なかったりするんだけどさ、LED の場合はね。うん、昔のやつはこういうのがあって、なんかリア リ, 近近 リ, アリティがあったんだよね。ね、だからね、じゃあ電球、はいうん。まあこんな感じでね、こういう教材を作ってみましたね。何をアピールしたかったかっていうと、えー、風人ライジンのライジンズを使ってみたってことかな。 実はこれを教材にしてる人がいたもんでそれちょっとあのパクってみたんだけどね<笑>、うん、でもこういうね形をほら書いてみたりこの鉛筆でなぞってみたりこの光電管を使ってみたりっていうアイデアはちょっとプラスアルファでねちょっと工夫してみましたって話ですどうでしょう教材としては<笑>これジャッジする側なんだね<笑>え結構頑張って作ったんだけどねいやこれもね 最近はほらライターなんかもほらすごく重たくなってるじゃな い, い結構手痛くなるのねだけどそれわざとこれ解体をして中をね解体してこれ、ねね、重たくしてるねスプリングをここ取ったんだほらあ取れてねえわこれほらこれを<笑>取るとね結構ね軽くできたりとか、ね、こういうでほらガス抜いてあるでしょ安全だし、ね、こういう工夫もすると。 なんかね今やってたのか重たいなと思ったんだけどカチカチいいなみたいな<笑>これスプリングうんスプリングトールすごく軽くなるしこういういこともね一つ発見かなってほらさっきせ説明したほらね厚い電掃除今度入ってるでしょねだけどこれカラシューとビビってこう関連するからねややないほうがいいよ、ね、まあそんな感じ<笑>、はい、注意喚起はいオッケーですかはいはいよく取れてるかなよく取れてると思いますはい失明の言葉失明の言葉いいですか、はい、いいよ<笑>